今回は1種目でで弱いいいい筋肉全部使うことができます長い時間歩いても変わらない実は歩く時も姿勢を正して歩くことができればもちろんカロリー消費や筋力アップもできますですが筋力が弱い人が歩いても体幹を使わずに歩いてしまう。 気になる部位のメニューを行っても筋肉のバランスが悪いとどうしてもフォームがうまくできてなくて効率的にメニューが行えてないそういう原因があります今回一種目でバランスを取るだけでウォーキング50分相当をたったの2分で行うことができます痩せるために改善していく部位はストレートネック猫背や反り腰腹筋と腰のバランス お尻の弱ってる中殿筋と小殿筋太ももの裏側足の指の力これが全て一種目で行えます多分この種目しかありません一緒にやってみましょうやり方が分かればスマホは目の前に置いて行ってくださいいきなりやってしまうと膝を痛めたり足つる場合があるのでまずは軽く屈伸運動をしましょうスタート しゃがむ2回バウンドこの時にね膝が少しみきみきっていう人はあまりしゃがんでない人なのでしっかり屈伸運動をねお風呂上がりなどに行ってください OK! <笑> 丸めて戻りましょうこれをきましょのあとこの後にね腹筋と腰を同時に使いますので腰痛めるといけないんでまず腰をね丸くして伸ばしておきましょうゆっくりです それでは今回のメインメニューペガサスをやっていきます片方膝曲げます手を後ろに伸ばして胸を伸ばして背中を縮めますこれで上を向いて前かがみで前の膝を少し曲げますこれで膝をグッグッとバランス崩したら足ついてくださいはじめに言った部位全部使えますいきましょうあと こういう感じ。上向いて、手を高く上げて、バランスを取って、腹筋使いながら腰丸めます。どうですか？わあ、効く。もうやべえ効く。オッケー。 これクく。のままキックよし反対に行きましょういきますスタートバランスとってどうですか息吐きながら胸しっかり張ってきつかったらね休んでください が効く。オッケー。よっしゃちょっと腰をね一回回してもう一回ずつやった方がいい。全、はあ、身効くしゃあ行きましょうスタート これ一種目でねいいですから毎日これやってみてこれほんと全部使えてる、はあ、はあ、うわ汗が出てくる OK よっしゃあと一回やったら終わり背中も腰も 全部切これよっしゃいきましょうラストスタートバランスとって ちょっと難しいメニューでしたけどももちろんできなくてもねやるだけで筋肉って使われてるんでできなかったからもうやめた方うじゃなくてですね弱い部位全部使ってるんで1日1回やるだけで 代謝は保たれて姿勢が悪くならないように保つことができます頑張って続けてくださいやってみた人はコメントください